こんにちは、黒です今日もご視聴ありがとうございます。今何をやってたかというとですね、えー、203年モジュレーションって言いまして、203年を、えー、まず演奏していって、だんだんその203年がその頭の拍くみたいに聞こえるように演奏を変化させていくっていうことをやりました。だんだん手拍子しづらくなってたと思うんですけど、えっ、ー、と、まずは203年ですね、えっ、ー、と、こういうことです。 バスラに今指紋部ずっと入れてましたけど、えっと「タンタカタンタンタカタン」「まんまるちゃんまんまるちゃんまんまるちゃん」「タンタカタンタンタタン」マンマン「タンタタタンタタ ン, ン, ン, ン」タンタタタンタタタン」と聞こえるはず「まんまるちゃんまんまるちゃん」ママと聞こえたら正解ですでこれをえー、っと左の足にも合わせて「タンタカタンタンタカタン」ってやると3拍子が上に乗っかる感じ の上に三拍子が乗っかる感じになりますここまではいいですかねそうすると次どうするかというと今度はえーとタンタカタンタカタンタカにえっと3拍子だったやつをタンタカタンタカタンタカで2割をしていきますそうすると 2ン、ツー、スリー、フォー、バスラで、シボンで感じながら今やってみました。今、3拍子の2割ですね。で、これはハイハットまでついていくと、1, 2, あのハイハットとバソロの関係がこれ3連符の最初3つ目チチチチチチチでこれにさらに4割の、えー、4割のこんガパターンツッカツッココツッカツッココを入れてみると。ワンツー 開けて歌ツッココツッカ」って聞っ こ, っっかっこっえたらこれもう側でしか見れてないのでえ4側から。 に分けてて考えて演奏すると、えー、演奏中に急にリズムがポンって変わった感じがするでもベースがあって四分音符やってる上でこれをボーンって急に変えたとしてもあと分かってるベースはそのままキープしてくれるしついてきたりすることもありますでもついてきてドラムがこのワン・ツー・スリー・フォー側をちゃんと感じていないと戻れないので。ワンツーースリ側から 4拍子側からこの203年を見てるって練習をしっかりするとその上にリズムをさらに1個乗っけるということができますこういうのをモジュレーションタイムモジュレーション要はちょっと変調するというか、ねえー、変わった形これポリリズムとも言いますけどこういったのを違うリズムを上に乗っけるみたいな感じ乗っけてこっちに行っちゃうんじゃなくて上に乗っけてこううまくバランス取るみたいな感じのイメージなんですけどこういうことをジャズミュージシャン社はいっぱいやってますだから 途中でベースとずれてんじゃないと思ってもフッて帰ってくるシーンとかがあるでしょあれって緊張を生んでうーんってなってボンって戻って安心みたいな感じだから要はこういうのはリズムのテンションって僕は呼んでますが リ, リズムがぐッて緊張してでもちゃんと指紋パカってるからボンって戻ってこれるっていうところに、まあ、面白さを感じるかどうかフリーっていうのはこれのどんどん延長ですね長い時間もうずっとこう緊張が保っててボンって戻すっていうのが、まあ、フリーの面白さだとは僕は思ってるんですが といったこうリズムのこうい う,、えー、こう緊張緩和っていうためのモジュレーション203年のモジュレーションはまあまあ演奏で使えるので、えー、この後 0.75 とかもあるし、えー、といろいろ 1.5 拍っていうのもあるんでその辺も少しずつやっていきますけど、まあ、これが一番、まあ、演奏中にスッとできるんではないかなと思うので頑張って練習してみてくださいそれでは本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました